あとこれ自由にとって、楽しいを読んでいくで右側。右側は調査をしないと見ません。あまた、えー、秘密には、えー、拡散情報って書いてあるものがあります。拡散情報って書いてあったら、それは読み上げてください。あの、全員に公開される情報です。拡散情報って書いてあったからね。書いてなかった場合は、自分だけが見てください。まずは。おはようございます。夜です。夜です。<笑> めっちゃうるお疲れ様です。朝朝院長が来るまでに問題解決したいと思、うん、います。やっとエリアさんも戻したし、ちょっと職員用ロッカーの中でネックレスがどうなってたかな。もう終わってるんじゃない？監視カメラを確認しに行くか。だからそうそれでも。お二人はもう盗職室に戻られたかな。ああかね、それ<笑>人いないんだぞ。盗職室に。 戻らない、戻られないってのは、戻ってるだろうな。<笑>私はこの監視カメラのチェックは一人でした。あ、でも、私もちょっといなくなった。えー、ササゲさんの、休暇のササゲさんの。行方が知れないので、私もちょっと監視カメラを見に行きたい。 までもう一階の職員品ロッカー室には来てないんじゃないかな。どうなんでしょうね。監視カメラの様子を見に行くんじゃないですか。確かにそうですね。じゃあ監視カメラ記者に着しに行きますか。ロッカーはロッカーへには私は行きませんね。はいはい。まああのね監視室であのね監視カメラのセットが監視カメラど こ, こにでも一回はすごいありますから。ちょムービーはのね録画されているものがちとありますからそこで。<笑> 一緒に確認しましょうそうですね、はい、まあ、私も行こうかなしかし、小山君はあんた、どっから湧いて出たの一緒<笑>にそこに行たでし<笑>は君は患者がいなくなった重罪者だときに、うん、自分の持ち物がまず第一だたな、うん、君に感を必要別に私の持ち物ではないいやしかしながら、このような状態を一度整理するためにも監視カメラを検証するというのはまあ、間違えな い, な, んじゃないですか。君は優秀だな 皆い方い先生ほどではありませんよ。ぜひ僕の派閥に加わって<笑><笑><笑>派閥<笑>この委員長と副委員長の開示してる派閥をぜひ私の元に、私の勝利へ導いてください。救 急, <笑>救急車のサイレンが暗闇に来る何か事故でもあったのかどうか。では見に行ってください。ここが 監視カメラのある部屋か。名前、えー…はい。監視室。監視室か。モニタールーム。モニタールーム。<笑>ここがモニタールームか。<笑>えっと、テープ、テープ、データを…えっ、ー、と…笹毛さんの美容室のあたりの監視カメラがある…うん。お二人ともこれがそうじゃないですか。そうだな。ぜひ、中を見てみようじゃないか。ど う, どうぞ、あの、モニターこちらも使ってください。はい 君はどうする私は罰ですから、あのいろんなところの捧げさんがいないかどうか確認しますからいやあそれは水木さん、水木さんの立場さんみんなのモニターたくさんありますから<笑><笑>え捧げさんがいなくなったんですかげさんも立場さん、今, さん今どちらもいないんですよ ここれはこれはは失礼失してました現状のがまのがだ甘いいんじゃないですか申し訳ございません。<笑>まだちょっと私、看護師長として日が浅いものでした。<笑>看護師長としても日が浅いものでした。まあお待ちください。<笑>内部で争ってる場合ですか、今は。すまない。すまない。ない<笑>少し取り出した。<笑>じゃあ、それでモニターを使ってくださいね。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、自分の特技を選んで、それで判定をしてください。まあ、特技じゃなくてもいいの、ね、で、どれで判定しますか 今のロールプレイってどれっぽいってのを考えてる追跡あ あ,、うんまあ、これ持ってないけど、まあ。例えば。うん、追跡物音とある物とある。俺物とある。俺物音はある。物音敏感すぎだろる。<笑> 物<笑>音に敏感すぎだから。え、今の流れで物音で判定するといい。え、ごめん、それは、えー、っと。監視カメラの中の物音はなんか聞こえるような気がするの。あ、それでもいいよ。あ、そんな感じで、あの、こじつけよって思ってんで、ね。なんかこのテープからなんか妙な物音が聞こえるような気がするんですよね。どのテープですか。この一回。職業六ヶ室の<笑>。 手からなんか聞こえるような気がするんですよ。ちなみに私看護師長という地位がありますので、自分の調査判定にうプラス一修正を加えさせていただきます。はい。ーいいで二 つ, つ、二つ、二つ、四以上で す,、ねはいですいい。はい、では秘密を見ていいですネックレスこれね。ネックレスです。ネックレスの行方。 じゃあ俺らは他のモニターを監視してるというかそうそ、ん、う小山君、何か分かったかな、はい、小山君って PC4 だっけう ん, んだ、ね、はい、ではショックを受 け, ますショックを受けた場合小気度をマイナス一します小山君どうしたんだ<笑> いや、何でも、何もない、何もないですよ。何か気づいたら、少し取り乱したが、その、うん、取り乱しましたが、ね、ちょっと思い出しびっくりでした。思い出し、びっくり、何か気づいたら、教えてほしいんだから。特におかしな手は何もなかったようです、ねうん。本当か、しかし、尋常じゃない汗の量だと。これは、その思い出し、冷や汗です<笑>、うん。ここには特に目ぼしいものは。見つかりませんでしたね、立花さんも、笹谷さんも、どこに行ったか。監視カメラも映らずに、どこに消えたというのかね。 ち, ゃ<笑>ちょっと我々で少し探してみますか手当たり次第手当たり次第、いいんだよ少し外回ってもいいですしちょっとじゃじゃあここで調査を終了しましょうはいでは小山さんのシーンを終了してみます やはり急患であった笹さんの病態が気になる気になるので少し周囲の様子を探りたいと思う実はこの患者の処置をしている最中に先ほどの警報が鳴り帰ったところで突自然の姿を消していたんだが使用していた薬品等も もう大変貴重なものでな治療費を踏み倒すわけにはいかないんだよくないなるほどよくない心に迫ってる<笑>お金は大事だ。<笑>それは許せませんねその治療費副院長の派閥が土産物として持って<笑>君には幹部の席を用意し て, <笑><笑>ていてことで幹部の組織なんだ<笑><笑>佐々木さん佐さげ京子の 行方で今の薬品で振りますあっその前にじゃあ芯を作るので芯あ、ごめんねえー、9, 9、えー、何か焦げたかのような匂いが鼻につく見れば壁には大きな跡が残ってる薬品の焦げた匂いでは誰が登場しますかお二人はそれどうなさいますか私は少し部屋に戻ろうと思いますが僕はどうぞあどうぞ<笑><笑> 私はちょっと到着室に戻りますよ。あち人が、はい、いなくなっているのに到着室に戻るんですか<笑>っは探さないんですか皆畑、まあ、先生も、皆畑先生も、立花さんの様子が気になると思うので、まあ、今回は私一人でじゃあ行きますよ。かりました、私は調べたいところからまちょっと行ってきます。もし有益な情報があったら、また後ほど。ぜひよろしくお願いします。振りますはい5、ね、5で、調査 地位があるので、4だ、ね。4以上ですね。9。成功です。見てください。拡散情報なので、読み上げます、はいえー。拡散情報。許可なく敷地の外に出ようとすると、警報が鳴るはずだが、警報は鳴っていない。どうやら外には出ていないようだ。はい、はみんな知ってなきゃヤバいはずだよ 介、は、護、いはい、の現場にいる者の言葉はおいなかしかしカンタ サ, サリヤがいなくなったとはいえ外に出たらサイレン警報が鳴るはずだということはおそらくまだこの院内のどこかにはいるはずもう少し様子を探ってみようじゃあ終了はいではあのね<咳>しかし患者である橘 彼は立ち上がることすら彼 女, よ、ね、彼女は立ち上がることすらできないはず、うん、亡くなったとしてもそう遠くには行っていないはずだ部屋と監視カメラの見える範囲の間の部屋で探す必要があると思うんだいくつかの<笑>部屋とあと手術室 それぐらいか少しいろんな部屋を探してみようと思う<笑>でははい探します、はい、じゃあ真相を振ってください2個で2個で、はい、44窓の陰に何かが映ったような気がしたではあはい、じゃあ誰が ース戻ってる魔法は置いといて<笑><笑>まだ監視を続けている水木、えー、ドクタードクター水木あっ皆原さん、はいおどう立場のある瑠璃は見つかりましたがいやーまだ見当たらないんだ確か、うん、彼女は、うんうん、今窓に何かつらなかったかえいや私には何もな、んかあれは 見たことのあるような、ないような、まあ、人の陰であるんだろう…いや、しかしここそんな、外に…あ煙草、あれさっきね<笑><笑>しかし、外に出たら、<笑>先ほど同様警報が鳴るはずです確かになんか、よくわからないと続きで、少し疲れてるかもしれないな神、ね、もままならない状態だった確か、立花瑠璃は四4 0四号室に入院していたはず あそこから一番近い部屋を順番に探してみる行ってみる行ってくる行ってみますか<笑><笑>はいじゃあ2に向かってるということでいや君はかあ他の患者の部屋を見てくれ僕は念のため立ち入り禁止区画の部屋やスタッフルームなどを置いてみようあはい頼むなはい<笑>じゃあ一人で調べるはい。はい やっぱりここは立花ルイさん、で特技ねどれね。今のロールペースンどれで振るのがいいかな。<笑>物陰ですかね。物陰はい。行、ね、きます。五、は、五、い、成功ですね。ギリギリだ。ギリギリじゃあ見ますね。 では、ええー、それあれが書いてあるよね。はい。では判定してください。えー、っとこれ恐怖心、うん。恐怖心ね。ここにも書くのかな、うんはい。じゃあこれで強判定をしてください。強判定。はい。恐怖なので、うん、しかも恐怖心を持っているので7で判定します。7 <笑> 7以上。7… 7以上が出れば成功。 いやいやはい、では、せん。はい、えー。その秘密を見て恐怖を感じたけど、まあ、狂気を感じることではありませんでしたでで。以上です。はい。では、二サイクル目に入ります。二、はい、サイクル目。始まる前に、特にやることはないので、このまま二サイクル目。を